できる世界広しといえども私ほどデジタル機器に嫌われている人は他にいないパソコンを触ればバグに遭いスマートフォンを触ればフリーズするウイルス感染なんてしょっちゅうだでもきっといつか仲良くできるはずだと信じているだからお願い 今日こそは<音声><音声> この作品はご覧のサポーターの提供でお送りします。 えー、な目指すべきは完璧や諸君一人一人が鉄道を支えているという自覚を持ってほしい安心と安全こそがお客様の信頼を得る鍵や何度も言うとるようにコンピューターウイルス感染ゼロ情報セキュリティ事案ゼロこれが当然やその当然ができとらん感染者もんは ハッカーと同罪やもちろん懲戒処分は避けられへんいるらしいよ国際部で降格処分になった人が目は特に気をつけないよ残念ながらその心配はどう得ている次は自分だそう思った自 覚, う自覚そうだ 自覚を持たないとエーマーもうウイルスに感染しないぞおいパソコンが変なんですいった鼻からシステム課に連絡しないとクビになるぞ君も私もあの親川さんすみません今回の件ないないな、ね、い していただけませんかああいいですよ次から気をつけてくださいねウイルス駆除しておきましたありがとうございました<笑>、はあ、首の皮が繋がった桂木取締役本気だからねもうちょっとは自覚を持って他人に迷惑をかけないようにしなさい、はい こ日に限ってついてないごめん、アガホさんとってお電話ありがとうございます狂気鉄道広報課、アガホと申します朝霧義満と申します実はね、数分前からうちのウェブサイトにねオタクの IP アドレスからドス攻撃らしき不審な通信が ダズラでしたあちょっと<笑>世の中暇人が多いですねま少しは気分が変わったかも神戸テレビさん来られましたはい なんか、またタルミ先輩がいない気がするんですが安心しろ、あれは趣味だ確か列車の運転だったか、臨時でほぼ趣味ね閉じめよし、速答よし、ホームよし出発走道、進行 使いませんよはいシステム放送のです今朝からアラートが止まらないんですよ本線 431M441M2130 で9時35分に国鉄からの要請を受け非常発砲信号防止に多数へー私何もしてないよ次回公室 第3話セキュリティに完璧を求めるのは間違っているだろうかパート2。